ははいいどううも、太郎ですすおはようございますということで今、あのー、東京アクネクリニックさん略して TAC に来ているんですけれどもまあ、ちょっとね今回は施術の内容ではなくて、あのー、毎回担当してくださってるあのっていうお綺麗な看護師さんがおるんですけどその人のねそのこの TAC 内での施術ランキング、まあ、いろんな 施術があると思うんですけどその中でのランキングを教えていただきたいなと思って、まあ、やっぱり自分とかが来てる原因ってのはそのはニキビやニキビアートで来てるのでじゃまずニキビにおすすめなベスト3の施術を教えてくださ い, <笑>いということではい まあ、じゃあ、まず三位から教えてください。はい、じゃあ、まず三位から発表します。はい。えっ、ー、と、ニキビ治療ですよね。ニキビ治療の第三位、はい。ニキビ、ニキビ、だって。第三位、はい、まずは I. p L.。I. P. L.。はい、I. p L.、左治療、進めさせていただきます。はい、<笑>ちょっとフリオ、ふりを、ふりをお願いします。<笑>どういう治療なんですかみたいな。ふりを。 うう IPL はどういう治療ですかね<笑>えっと光治療になっていて、はいはい、うちだと BBL という機械を使っているんですがフィルターを変えることでいろんなターゲットを変えていろんな効果を出せるような治療になっていますニキビメインで治療する場合だとあの皮脂を抑えたりとか炎症を鎮めるようなフィルターをしっかり使うことでほぼダウンタイムなしで えー、と ニ, キビのニキビ自体の治療予防をしていくことができるようなお治療ですじゃあ第2位を教えてください<笑>はいえっ、ー、と第2位がプラズマシャワープラズマシャワーはいそれはどういう治療でしょうか<笑>えっとプラズマという電気エネルギーをお肌に当てることで、はい、えっ、ー、と肌の吸収率を上げて美容成分を浸透させたりとかあとは、はい、えっ、ー、と 皮膚表面の殺菌をしっかりしてくれるので今できてしまってできてきたよ早く抑え込んでくれるようななるほどなるほど早く治すこともできつつ、はいはい、美容成分もいっぱい入れてくれるとそうですね一番いいそれ<笑>肌にさらにあとはですね皮膚のあのターンオーバーはい。肌代謝を上げてくれるので、はい、あのー、ターンオーバーを整えてニキビができづらい こ作ることもできる治療になっていますすごいですね、治すのも早くできてってことですよねそうですね。きにくくもするってことですよね<笑>はい、ちなみにこちらの施術もほぼノンダウンタイムちょっと吸収が良くなるので1時間だけお化粧ができなくなってしまうというデメリットがあるんですが、うん、痛みもほとんどなくダウンタイムもかなり少ないお治療になっています1時間だけで済むみたいなところですもんねそうですねすげえ。それでは、<笑>皆さん、はい あのお楽しみの、はい、第一ズバリ何でしょうか。えっ、ー、とメディカルアクネケア出ました。させていただきます。出ました。<笑>これは僕も実際受けた治療なんですけど<笑>そうそうそう、どういう治療でしょうか。はい。こちらはですね、今までお話しした治療とはまた違う、はい、あの方向からあのニキビアプローチしていくような治療になります。はい。えっ、ー、と具体的にお話しすると。 ニキビって皮脂がたくさん分泌することで毛穴が詰まってそれであのニキビになるかと思うんですけどはいそこの皮脂腺自体を破壊してしまうことによってうん過剰な皮脂の分泌を防いでニキビ自体根本的にできにくくするようになっています、うんうん、もうニキビができない肌を作っちゃうってことですねそうですね根本的に解決していくようななるほどなるほどなるほど で, できやすい人とかにめちゃくちゃおすすめってことです ね, そうですね なるほどなるほど、うんね、ちょっとねただデメリットが少しこちらの施術、はい、ダウンタイムがありますダウンタイムはい、どのくらいあるんでしょうかう個人差もあるんですけどまあだいたい翌日ぐらいに行く方もいらっしゃれば1週間ぐらい取っる方もいらっしゃいますねなるほどそんくらいですかねデメリット的な部分はそうですね ちょっとはちょっと捨てるときにもしかしたら、お痛みを感じるかしなとお痛みは確かに、ちょっと感じましたね。<笑>涙が出ちゃうくらいは。実際、タロさんは行ってみてどうでしたか実際、ちょっと痛かったんですけど、うん、効果、その後の効果はすごい感じれたので、うん、やっぱ、プラスだったなってい う, <笑><笑>ちうい。ちょっと上から目線で言いますけど、プラスだっ た, だったな。<笑><笑> なかなか他のクリニックでやってる治療じゃないのではい、自社を持っておすすめできるかなと思います<笑>自社、自社特有のみたいなやつですねそうそうそうそう、特有の